ははいではですね現状の洗濯機を見ていきたいと思いますこちらですね基本機能が備わっているというものですねこれよく見ると黄色く黄ばんでるんですよ LG ですねもうどこが欠けておりましてこれパッカーと割れております約10年以上を使っ中古で購入したのでもっと立っているかもしれませんねお世話になりましたありがとうございました本番いきます よいカメラ OK 音 OK やいしょ<笑>はいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですえ今回はですね洗濯機購入したものを紹介していきたいと思います この方番です。はいえ、紹介する前にですね、監督が使ってます LG、LG 全自動洗濯機家庭用、出会いをですね、ささっと紹介していきたいと思います。時は2011年、映画制作を追求するため、地元闇沢から札幌へ、引っ越し時に、この洗濯機と出会いました。ちなみに、当時はルームシェア。高校生の違いから、アパート2年契約で、それぞれお互い個人活動をすることに、ルームシェアの相手は実家に戻り、監督はですね、そのまま札幌で、一人暮らしを始めることになりました。えというわけで、譲り受けたのが、この洗濯機となっております。 これから10年監督の映画制作人生とともに青春を駆け回ってきた選択と言いますえ最近ですね飛行機のエンジン音かというぐらいのですねブ ブ, ブ, ブ, ブバンバンバ ン, バン防水タイムなんかでかいなーってねもう撮影地は絶対に回せないなーって思ってたんですよね多分中古ショットで買ったからもしかしたら12年13年前そろそろ行ってしまうんではないかなというね気持ちは芽生えていたのですがつい先日バッって ええー、って、ね、もうナビもカって固まってね、えやべえ音聞こえたな。その後ね、すぐ洗濯機使ったんですが、割り出すと、もう、水がボタボタ、ボタボタ垂れて、これ何これ。<笑>というわけ で, ですねえ、防水機能、もう最後のブンブンビ、あの機能がね、使えなくなったということで、起こました。というわけ で, です、ね、で最近ね、バサロって結構水を吸収するじゃないですか。ベランダで干しましたところ、もうこれ、ちょっと見て。 カッピカピで、これで体拭いたら痛いぞ。ただ傷つけるぞっていうぐらい の, このカッピカピさ。ねえ、やばいでしょ、これ。というわけで、改めて洗濯機の防水機能ってすごいな。発明家、技術者すごいなと思いました。 洗濯機買うにしてもいろいろ調べました。4つポイントを絞りました。1つ目、え予算3万円前後。この動画も毎回言ってんですけども、もうお金がない。まあ、出せても3万円ぐらいかなというね。続きまして、最低限の機能があって、コスパがいい商品。これはそのままです。スペース問題。監督の現在洗濯機はね、縦80、横50、奥行き50、かなりコンパクトな洗濯機となっております。どうせ分割で買うんだったら、まあ高いやつボンって買ってね、時宅家でドラマ洗濯機は絶対いいんですけども、そもそも受けませんでした。 狭いんですよねいや、そしてですねここはもうこだわりだねどうせ買うならデザインがいいのがいいデザインがいいのがいい デザインにこだわりたい、はい、この4つのポイントをもとに様々な選択肢をですね、ブログだったり動画レビュー、実店舗に行って設置料金と引き取ってくれるサービスとか、送料とかね、価格自体が安くても、電化製品だから家電リサイクルとかなんかそういうのあるんですけども、というわけでビッグカメラで購入してきました。選んだメーカーはアクアです。型番がですね、AQW GS50JBK。ちなみにこの BK に関してはビッグカメラの役なので、メイン機能はほぼ遜色はありません。 で大きく二つのポイントで、この機種を選びました。えまず一つ価格以上のデザイン。クリアガラストップ。上の面がですね、クリアで中が綺麗に見えます。やっぱね、洗面台の裏に洗濯機があるんですけども、一日何回かは見ますよね、まあ。ほぼ毎日目に映るというわけで、どうせだったらデザインがいいというわけで、クリアトップガラス選びました。むしろ一目惚れですね。もう見た目が美しいのと、まあ、手入れもしやすいという実用面を兼ね備えたクリアトップガラス。めっちゃいいと思います。続きまして、洗いのプロ、アクア。こちら、メーカーは中国なんですが、か 日本の大手電機メーカー、産陽電機。この三洋電機の技術を継承しておりまして、さらにですね、もっとこれすごかったのが、コインランドリー業界ナンバーワン。データは2018年と古いのですが、その通り約7割の視野を占めておりました。ということはですね、まあ、そう簡単に壊れないなというところも購入する一つの動機となりました。 洗濯脱水は 5kg。一人暮らしにはちょうどいいです。大きさなんですが、89、52、49。重量は約2 6キロ一般的な洗濯機よりはサイズが小さいので軽いです。運転時間は約37分。騒音レベルは47デシベル。まあまあ、まあ、ちょっと大きいかなっていうぐらいですね。他に候補として、パナソニックや東芝、まあ、日本のブランドですね。もしくは、めちゃくちゃ安いハイエースですとか、かなり魅力的だったのですが、先ほどのですね、4つのポイントで今回絞らせていただきました。 特徴を紹介していきたいと思います。まず一つ目。3D アクティブ洗浄。トールウィングパルセーダーで衣類を大きく撹拌縦横方向の立体水流で洗いムラを抑え、しっかり揉み洗いをしてくれます。スクラブドラム。メリハリのある凹凸ドラムの壁面で衣類をしっかり揉み洗い。脱穴を小さくすることで喉の痛みを抑えます。高濃度クリーンシート。洗濯槽の高速回転で上蓋の吸気口から風を層内に取り込んで、風の力で回転。河川衣類を乾燥させます。 こちらはですね、1 5キロまでとなっております。そう、自動お掃除脱水時に噴出される水量によって、洗濯機の裏側に付着している洗剤カスを洗い流すことによって、黒カビを抑えます。まあ、要するにですね、カビ取り機能も備わっておりますね。予約運転。予約タイマーは最低2から24時間まで設定可能。洗い時間、杉回数、脱水時間をお好みで洗濯することができます。コースに関しては、標準コース、杉1回コース、お急ぎコース、おしゃぎコース、毛布コース、自分流コースと、それぞれ選ぶことができます。 はい、ちなみにこの自分流コースなんですが自分流に合わせて設定した運転内容を記憶させることができますあとはですね蓋にロック機能チャイルドロックというものもついておりますえ最後にですねビッグカメラ版ですね J の後に PK がつく型版なんですけどもこちら1機能が備わっておりますショットコース時短選択ができます約20分で少ない衣類を選択してくれます まずですね基本機能が最低限備わっておりまして3万円ぐらいで求めの方1人から2人の少人数の洗濯機を探している方部屋がです、ね、そこまで大きくない小型の洗濯機を探している方最後にです、ね、どうせだったら毎日見るものだからおしゃれな洗濯機が欲しいという方こういった方にとてもおすすめな洗濯機となっております これくらい持つかな、これからね。というわけでですね、こちら AQW GS50 JBK 全自動洗濯機を紹介していただきました。このチャンネルではですね、こういった家電レビューだったり、大好きな映画だったり、アニメグッズ、興味がないジャンルの編集で面白おかしく、わかりやすく、徹底的に紹介していくチャンネルとなっておりますえ。ぜひまだ登録をしてない方はですね、登録していただけますとありがたいです。というわけで、また次の動画で会いましょう ちなみにこちらがですね、昨日買ってきた高級の服なんですけど、3000円分のポイントを使いまして、約1000円ちょっとで買うことができました。デザインをザたい。<笑>洗うことは、洗えないのかいや、洗えるか。リクーリングオフ、いや、クーリングオフは違う。あと一応サムネイル撮っておくか。一応多分向こうで撮る可能性はあるけども、サムネイル、俺はこれでいく。